マジで夜中、なんかもう、ぐるぐるウィンナーぐらい丸まってたもんな。うん。ございます。寒すぎて起きれません。もうね、やばい。おい、今これ、ね。あのー、ぐるぐるウィンナーぐらい丸まってるんですけどね。もうねー、寒すぎるいや。夜ね、もう、あ、これやったら寝るなーっていうぐらいね、厚着するんですけどね。 朝だったら普通に寒いもう朝方の冷え込みえぐいもうね風がほんでねあのー、透過してくるんどんだけ厚着しても結局もうやっぱテント大事やなってなりますさ夜中もねちょくちょく起こされてね6時にはもうね完全に目覚ますんですよでもね昨日もそうやったんですけどねもう8時には動けないですわそう まあ、ついでにね、まあ、昨日のね、朝の動画撮れてない、ね、理由についてね、お話ししようと思うんですけどね、まあ、昨日もね、あ、あのー、公園ちょっと探してましたらね、あのー、突然ね、雨降り出しまして、まあ、これはまずいと、えー、ちょっとあのー、近くの公園にとりあえず駆け込んだんですけど、まあ、あのー、屋根がありませんでしてね、で、まあ、ちょっと近く見たらなんかこう、 雨宿りできそうな建物があって。まあちょっとこれ使ってんかどうか分からへんけど、まあもう、とりあえずしはないと。朝方の5時半に起きて、さっさと気づかれんように出て行ったら、まあギリセーフやなって思って出てたんですけどね。寒すぎてね、あの、もう、起きれなかったんですよ。結局ね。 であのモーニングコールはね警察官っていう、うん、2000円台の寝袋じゃ立ち位置できんい。騙されたかであんなもんね4シーズンやらないやお前2000円何歩だお前行けのかいなあっぱい鍋上がってこれあらやっぱり日本から鍋出た寒すぎる、えー、先ほどは取り見せしてしまってすいません いやー気持ちいい日差しだなあったけね空も青青と澄み切って、えー、これがね先ほどお話してたねタスきですねこれ福井県でもらったやつですねこれがね昨日のね朝渡されたやつねイエローレッドでね大丈夫 っていう感じで、この旅も限界かなそう言いながら僕はまた新しい色を集めるトンネルを越えると富山県でした今、富波市に向かってるんですけどね もうなんか面影ありますね。入ってんかなこのね、家々の間隔が広くて、この風よけとか、雪よけで高い木を植えてるという。富山、風強えわ。チャリが重たい。はいというわけで、都波市来ましたけど、ね、学校で習った通りの山村で、ほんと、あの、家の前にこう、ね、高い木があって、やれば、この一つ一つの家が立派やわ。 この流れる水が綺麗やわ。この山がすげえ高ケな。ますみませ腕がなるぜ。Why Japanese people? 腕がなるって自分で流しストリアンケイ。こいね。厚切りジェイソンだ。厚木ジェイソン。ええー。いやいい大事なことは今、そんなことやるやついないもん。何もしなくてさ。 ああ本当サイレントマジョリティーでさ、はい、何も喋らない何も言わないそしたら何も問題は起こらない、はい、バカなことやってるとバカな問題起こるからさ<笑>それが大事なんだよ<笑>そんなことここで俺言ってもらったら初めてちょっと俺いや感動しましたそうだ よ, そうだよ本当に今みんなサイレントマジョリティーじゃない悪いと思っても何も言えないじゃない、はい、いいと思っても何も言わないそのうちね本当にね自分もなくなっちゃうんだよ、はい、だから今のねこあの若い人にかけてるのは リテラシーとかさ、はい、要するにそのものを見てその周りをね、はい、こう考えるっていうね、はい、そういうだから一発芸みたいなばっかりですよみんな、はいうん、いやー、はい、なんかすごい響きましたさっきまでずっと声かけてもあんまりかからず<笑>ちょそこでずっとうどこどどど怪しいやつだなぁと思われるぐらいでしょそうなんです 今朝もなんか、まあ、野宿してるんですけど、はい、寒くてねもうあんまり睡眠もとりあえずちょっともう疲れたところにそれ言ってくれる人がいて野宿、うん な ん, かもうなんか話したらどんどんお父さんのなんかその<笑>出てきそうですよ哲学がいやいや私は落語してるのあえそうなんですか落語でもうもう最近高23年やってませんけど、えー、も大学で落語やってたわけじゃないんですよご、うんうん、趣味で趣味でえき、ー、聞って初めてやってで落語をやってあのいろんなことでそれで あの子供たちにいろんな子供たちのとこ行ったりお年寄りのとこ行ったりして特に子供たちのところ行くとね、はい、聞, き聞くのを知らないんですよああそうですね。聞くのを知らないから喋れないんですよああ、はい、というわけで今ですねさっきお話しさせてもらったお父さんにねちょっと止めていただけないかお願いしたんですけども一旦お家に帰られてね奥さんにご相談されてからということで僕は今結果待ちでございますドキドキですね いや、ね、な今日は雨降りそうですしね。てかもうで最近ほんまに寒いんで。うん、マジで止めてくれたら、ほんまに助かります。えー、今電話来たんですけど。止めていただくことになりました。ありがとうございます。<笑>あ、モノマネでもいいですか、じゃあ。ああ、じゃあ、全然いいです<笑><笑>じゃマイケルジャクジャクソン 口元が、うん、いい感じでもろもろやってんだぜみたいな感じの雰囲気出てました。<笑>うん、ありがととうございま、はい、ございま、はい、いやまますすこここれかかから 旅,、はい、旅頑張ってけけ、はい、<笑>けるるでででそなど はいいいね、やっぱりね<笑>、まあ、ちなみに今おいくつなんですか22です若いあそうなんですかあでも結構じゃあ離れてるんですねそうそうそうそう、えー、<笑>いいっすよね友達年離れた友達って僕らはまあそういう年じゃないですけど<笑>、うん、これからできて い, くいったらなんか面白いかなって思いますね<笑>うんうん、うん やっぱ世代が違うと会話も違うから、はいうんはいうん、いろんな話が聞けていってますね。いやありがとうございます。楽しかったです。<笑> ま, すまたどこかで、はい。最後になんか今の若者の一言ありますか？え今の若者の一言ありますかうん。そうやね私らの時代とは。 全然ちゃうかな。ジーが違う。ジージはちゃ う, ちゃ う, ちゃう、うん。もっと構成みたいなのありますか。え。いや、いいとかもあるけども。まあ。何ジすんかな。基礎こ守らないのちゃうかな。ああ。うん。ルーズになってくるとルールはね。ありがとうございます。これちょっと、<笑>いやい、ね、まあ。 日本人らしくなって欲しいなと思うけど日本人らしくないやろ最近のとこ分からのはで、ね、で食べ物はもう丼ばっかりある、うんでもかんでもないあれ昔はね労働者の食事食事行ったのどん丼はあそうなんですかそうや丼は労働者の食事ですそうそうそう、うん、で何でも入れる今のテレビでも料理いっぱい載せるね、うんうんはい、あんなの食事じゃないよな なんかもうからから私は小さい時にあのご飯とおかっとこう出たわけね私らはもう白物をご飯にかけた、はい、親父おにものすごく送られたええー、そうなんで す, 犬ってあいですよあそういう飯は今の若い人は、うん、そればっかりやんかどこにあのここから食堂行ったってみんなそうや 食事を楽しむっていう文化はないですねいやいやあれ 楽, し楽しみじゃない、うん、気持ち悪いうん、うん、ちょっとなんかもう作業化してますねうーんだからちょっと乱れてしまって料理が乱れてるわ、ね、だけど一流のところはちゃんとさやから品ちゃんとこれ出るやろはい、ね、色それから盛り付けみんな楽しんで食べるやろ器楽しむやろ、はい、今それがないなるほど もうそれそれこ作くりこ作くりやっほなほかこんなのがありましたな何を売りにしてるんでしょうねどうも、えー、実際に大阪屋入ってみましたけど大阪屋の何始めない人でしたねこれね納豆がねなんと税込み価格38円これ1泊ちゃいますからね3泊で38円ですからねもう激安超えて超安 いやーもう玉でですね。もうね、絶対玉で噛んでますわ。これあの、大阪屋中で、玉で富山店ですよ、絶対。えー、まあね、納得の科学で納得って感じですね。ちょっと話変わるんですけど、僕、ダジャレ好きなんですよね。ダジャレってだけで、なんか、えし、ー、シャレ言うても、親父草さみたいなのは納得できなくて。僕からしたらダジャレじゃなくて、もう、ザ・シャレっていう言うてほしいですね。 今日はそんな感じです。カメラさん大大丈夫？なんか出そうじゃねえ。